インクチャンンネルインク先生の競馬教室今回はダービーについて勉強していきましょう皆さんは一生に一度しか出られないものと聞いて何を思い浮かかべますか小学校や中学校自分のお葬式とかいろいろあると思います競走馬にとってはダービーがまさにそれなんです出走できるのは3歳の時だけ 世代で7000頭近い競走馬のうちダービー馬になれるのは1頭そもそも出走できるのも18頭だけなのでその価値はまさにプライスレスところで皆さんダービーダービーって言ってますけどそもそもダービーって何 な, なのかという話をしていきましょうダービー発祥の地はイギリス競馬にはクラシック競走と呼ばれ3歳馬しか出られない伝統的なレースが存在します イギリスの場合、2000ギニーダービーセントレジャーテンギニーオークスこの5つがあります。日本ではそれに倣って竜騎士賞、東京優駿菊花賞桜花賞優駿牝馬という5つのレースがありますね。最も古いのはセントレジャーステークス。 その盛り上がりに触発されたダービー伯爵とバンベリー巡弾爵ジョン・バーゴイン将軍の3名によって創設されたのがダービーステークスなんですレース名の由来はこのダービー伯爵一説によるとレース名はコイントスで決められたという話もあるようですねちなみに本家のダービーステークスは1780年に初めて行われて2019年で240回目 歴史がすすごいんです日本で第1回のダービーが行われたのは1932年当初は目黒にあった競馬場で行われていましたが3回目から今の府中競馬場に場所を移し2019年で86回目を迎えますさてさてそんな日本ダービー次は童貞について解説していきましょう主なステップレースはこんな感じになってますダービービへの優先出走権 これれがが設定されているレースが3つクラシック1巻目の皐月賞は5着まで青葉賞は2着までプリンシパルステークスは1着馬にそれぞれ優先出走権が与えられるんですねその他では NHK マイルカップや京都新聞杯からダービーへ駒を進めてくる馬もいますねそして驚くべきは優勝賞金 これはジャパンカップと有馬記念の3億円に次ぐ賞金額なんですね私も2億円欲しいですやっぱり3億円でもいいですインクチャンネル今回はダービーについて解説してみました楽しみ方はそれぞれあるかと思いますがこの動画を見て少しでもダービーを楽しんでもらえたら嬉しいですそして今年も素晴らしいレースになってほしいですねそれじゃ またね